こんにちは。もちもち星から来たもちこです。今日は、人と仲良くいる方法をお話ししたいと思います。その方法は、ズバリ、自分がされて嫌なことは相手にしない。たったこれだけです。もうちょっとわかりやすくお話ししていきます。例えば、あなたはいつもお友達に、 ペンを貸してあげていたとしますある日あなたはペンを忘れましたいつも貸してあげているお友達に「ペン貸して」ってお願いしましたその時にお友達が貸してくれなかったらどう思います正直に思ってください。もう貸してあげたくないでしょ嫌だと思うでしょ 嫌だと思うことこれがあなたがされたくないことですあなたがされて嫌なことをする人そんな人と仲良くしていきたいですかすいませんもちこは嫌ですだからなるべく自分がされて嫌なことはしないように頑張っていますだって 仲良くしたたい人に嫌嫌われたら嫌ですものああとねそれと同時にもし自分がされて嫌なことを相手に間違ってしちゃったらその時は素直に謝った上で「同じことされてもしょうがないな」って嫌だけど思います。もちもち性ではみんな知ってる宇宙の法則だけど自分がしたことは 必ず自分に返ってくるそれはいいことも悪いこともこういう教えがありますだから自分がされて嫌なことは相手にしなければとりあえず自分には嫌なこととして帰ってこなくて済むし仲良くしたい人には嫌われる確率は確実に減るし自分にとってお得がいっぱいです。 いかがでしたでしょうか。今日も聞いてくださってありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回お楽しみに。